はいおはようございま す, おはよういますラスカラでございま す, いますはいということで改めておはようございますラスカルでございます本日はですねアスカフルさんという会社さんからですねめちゃめちゃ美味しそうな商品を発見いたしまして今回は大量に購入させていただきましたそれがねこのネバットイカのっけっていう商品なんですけどこれがねこの小から鉄とユッケあとまあイカそうめんこのね3種があるんですけどこれをね今日は ご飯に大量に乗っけてね、もどでかいネバネバ丼にしようかと思っておりますあ。今回はね、乗っけるだけなんで、料理っていう料理はしないんですけど、ちょっとね、丼をこれから作っていきます。はい、まずは、今日使う器、こちらでございます。今回も、重た、はい一升のご飯を用意してありますんで、これを、はいっと、熱い。いや、いや、いや、はい。本日もね、綺麗に。 お米が炊けておりますやっぱ炊きたてのお米ってうまそうだな。よし。こんな感じかな。お米はこんな感じで。まずはこのイカそうめんから。これね、オクラとイカと、それにこの肝醤油と鰹節がついてます。まずはこのオクラゾーンから攻めてって。ちょっとまだね、オクラがね、解凍しきれてないですね。<笑>まあ、いっか。で、この横に。 イカそうめんのいかを続いてはこちらのユッケ味ですねこうですよねこれこうこうしてユッケいかをよいしょうまそうこれあこれ絶対うまいやつじゃんでこれが3種目最後ですね小辛ってやつでございますここにオクラ全然凍ってるなオクラ<笑>で最後にこの小辛のいかを それで、この商品についている、この、イカの肝醤油。こちらもね、かけていきます。で、今、醤油がかけ終わったので、こちらのカット節も。別で用意したね、納豆も入れていきますね。うん。これ、最後にこの卵黄を、ッ、えっと。いえ特製のね、今、丼が完成いたしましたので、向こうの方で食べていきます。 はい、いととうこでね、今丼の方が完成いたしましてこちらの部屋に移ってまいりましたうまそうたまらんねばねば系早速いただいちゃいましょうかいただきますとりあえずいかそうめんとオクラの部分からいいよ うん。シンプルでいいわ、ここの部分、うんうん。この商品ね、ネットから購入してるんですけど、まあ冷凍で届くんですよね。 でもイカがねもうねっとりとしてて甘くて鮮度がそのまんまっていうかめっちゃうまいあとは僕のねこのオクラの解凍見誤ったせいでちょっと凍ってるけどね<笑>うんちょっとねここの次しょうから ショーカラの部分も行ってみましょうい。うん、うまそう。うま。うんうんうん。 なるほど、ね、このね、しょうからの味がね、ケジャンとかわかるかな、韓国とかの料理の、あんな感じの味付け、まあ醤油と、ちょっとピリッとした風味と、めちゃめちゃご飯が進みます。う, ん、うまいこれ今日も一生すぐなくなるなくる 一緒に、うん、ネバネバ、<笑>うまい、うまいよ、うん、やっぱネバネバっていいですね。 食が進むわうんちょっと今日も汁物にカップラーメンを<笑>作ってきましたので<笑>。 うまいねー<音声>、はあ。あったい、はあうまいそしたら続いてこのユッケよっユッケもいってみましょうか これご飯が進むなんかごま油の風味と、まあ、色から見ても味からしても多分だけど卵黄かなあえてんだろうけどこれがねまろやかなんだよねでも味はね結構濃いうんうまいわでイカとか、まあ、オクラもねもちろん美味しいんですけどかけた肝醤油 これがね、ねかなり効いてます肝、ね、の風味が加わって味がねめちゃめちゃうまくなってるさらに上がってるうん普通にこの肝醤油だけ買ってお家で使いたいもんうん 夏とか暑い時期になってきたら大葉とかねみょうがをあえたりしたら絶対美味しいと思いますね食欲ない日でもさらさらっといきますうんちょっとあの下のご飯にね醤油がついてないのであのょ醤油がちょっともうないんで普通のお醤油を上から追加で。 で、でちょっとこの位置にかけたいんですよね上の部分だけ少しかけさせていただいてよいしょうん普通の醤油でももちろん美味しいんですけどやっぱ全然違うわうわあの肝じょうゆ欲しい買いたい あちょっとやっぱり上からねこうやってどうしても切り崩しているので具材がね多く取っちゃってちょっとね白いご飯が多くなってきたので少々お待ちくださいよちょっと生卵を持ってきたのでこれ入れちゃいましょ う,、はい、ういやったーでここにお醤油をまた追加で垂らして。 ちょっとつるつるとぬるぬるのコラボレーションで<笑>うわうわうまそういやうわうまい<笑>うん 前ね<笑>うんスルスル入っちゃうね、これ<笑>、うん、カップラーメン終わり今日もしっかり飲んでいきます いましたこのイカのっけシリーズなんですけど1パックねだいたい具材だけオクラとイカで1個ね 80g ぐらいあるらしいんですよで1升お米使ってるんで多分ね具材だけでも5キロで納豆とか卵とか醤油とか加えると まあもうちょっとね、重量は上がるとは思うんですけど、全然ね、そんな感じしないんですよ。やっぱスルスルといけるんで、重くない。うん。食べやすい。というか、そっか、カップラーメン食ってんだ。ビールとカップラーメン合わせたら6キロいってますね。 うん、うんまったああごちそうさまでしたはいということでねただいまきれいに完食いたしました 冷凍なんですけどイカもすごい甘くてねっとりとしててもう美味しいものでしたし何よりもねこうユッケとかその生姜ラっていうその食べたことない味付けのイカねこれがまたうまかったこういうね粘っととろっとした系統なって かかかかけご飯とか卵かけごご飯飯とと、まあ、こういったものって結構朝にね忙しい時にそれでいいやで食べると思うんですけどやっぱこれだけ美味しいとそれでじゃなくてこれがいいやになると思いますもう冷凍のもんなんで好きな時に解凍して好きなだけ食べれますんで是非皆さんもお気になった方は購入してみてはいかがでしょうか購入ページの方は概要欄の方に記載がございますのでそちらも是非ご覧ください